治療科が独立開業しようと思った時に突きつけられる事実は何なのかっていったら治療技術だけしか高めてこなかったなっていう風な事実なんですよね。でやっぱり独立開業している私たちからするとですね目の前の患者さんに治療で結果を出すことよりもやっぱりですね目の前のベッドに寝かせる方が難しいってわけなんですね。これだから、あのー、何, のか何なのかっていったら腰痛の患者さん肩こりの患者さんが痛いです肩が痛いですというような患者さんに対してですね治療して結果を出すことは当たり前でそれよりも独立開業してねうまく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 こういういななジレンマがあるのも事実なんですね。だからやっぱりこれから独立開業していきたいなと思っている先生方だったりだとか治療院の売り上げがね立たなくて困っている先生方ってどうすればいいのかって言ったらやっぱり技術思考からやっぱり経営思考そしてですね集客マーケティングっていうことを学ばないとあなたはですね独立開業で絶対失敗できないですしあの集客できるようにならないわけなんですね。で今回ですね、えーまあ、私藤井翔吾がですね作った新しい新刊本を無料で配ってるキャンペーンやってますので。 そういうふうな売り方、集め方に関して集めた書籍がございますので、えー、今日ならですね、無料でゲットできますので、今すぐ下の概要欄からチェックしてみてください。以上です。